となりますえー、曲名は関西京都と今村組日本の曲で「髪型」という曲になります、えっと、センターの「えー、男の子だけ私たち違うテク、えっと、フリーで」で、えっと、真ん中の「子だけテクニカル」というバージョンで踊ります、えっと、踊りに違いがあるとても激しいかっこいい踊りとなっていますのでえ皆さん注目してみてくださいでは付けよろしくお願いしますお願いします 「山とよしの桜」 「乾く前に笛くおかみを」 「思い出を抱き」「マのき心」「髪形の意地よ」「みんなのさウには涙がしみて」「君の運動にはるかにて」「山城男立つ」 おどれた とう<笑>